もうやだやっぱやめよう今ならまだ間に合う好きだ好きだって言う割に表面的で真剣に向き合おうともしないお前の音楽に対する態度と一緒だな俺はやっぱりついていけない同じ星の男でも探してくれこれでいいんだあいつにはこれくらい言った方が 俺様に対する態度も少しは改まるだろうちょっとは危機感持てっつーの、ま、むむーっうの、んうん、ああああああああああああのあああああああああああああああああああああああああああああああああ 信じられない本当に